女子駅伝ドルーリー4市赤下小学校時代前に人見えると闘志みなぎらせる負けん気の強さ。小なり陸上、全国都道府県大抗女子駅伝大なり菱形15日菱形竹菱スタジアム京都発着、9区間イコール4295キロ。一人部員が、ロス五リンの星、え簡単岡山のドルーリーシュエリ、シエリ、津山鶴山中3年。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 背筋の伸びたフォームで3キロを9分2秒で駆け抜けた。中学3年生女子の回想で都王子に衝撃が走った。シドニー五輪女子マラソン7位で岡山の山口栄里監督50イコール天満屋女子ヘッドコーチもドルーリー守衛里の素質の高さに太鼓板を押した。走りが全然違います。中学生の走りではないですね、と言い切った。 象徴的な光景がある。昨年8月、全日本中学校陸上競技選手権大会1500メートルを優勝。レース終盤、周りの走者は状態が激しく揺れて必死に両腕を振っていたが、ドルーリーは上半身がピタッと止まったまま。山口監督も体幹が触れない走りをしている。この辺、腰回りがしっかりしている。足が長いのもありますよね。 と特徴を挙げた。腰高で、ストライドが大きい。以前と比べても走りが変わった。腕振り、腰の位置やピッチもそう。力がついてきた分、かなり走力もついています。山口監督は99年東京国際で、当時日本歴代2位の2時間22分12秒。0年シドニー五輪は転倒しながら、諦めず7位入賞を果たした。 世界を知る目線からドルーリーに期待する。怪我しないように自分でしっかりコントロールしてちょっとずつちょっとずつ登ってほしい。やっぱり壊したくない。こんなことも明かす。まだ補強筋力、トレーニングをしたら弱いです。伸びしろも無限大のニューヒロインが現れた。坂井俊作。ご視聴ありがとうございました。